人七瀬を倒すべく放たれる第二・第三の解決その前に立ちはだかる桜川一家果たして亡令は打ち消せるのか次回「虚構争奪」